す結局、あいさつしたいと思います。 え2回チャンスがあるんですが、僕が、僕じゃない、曲が、波が来るぞーっていうのが入ります、僕がそうや、やっと言ったら、後ろから前にかけて踊り子が波をる。 できちゃう、やりますかいーいー。みんなもね、みんなも一緒にあーってやってくださいね、皆さんもよろしくお願いします。やってください。<笑>でもね、ここには踊り子来ないと思うけど、やってください、ね。<笑><笑><笑>向こうの人もだからね、向こうの声が聞こえ て, てくるかね。じゃあ、波が来るぞで。 立ち位置作った、立ち位置作った、目の前に踊り子がつ、ね、きましたので、<笑>目の前の踊り子うウェーブで手を大きく上げますので、そしたらそれに習ってこう、ね、後ろから前に向かってウェーブ、みんなでここの一帯を大わらにしたいと思います。 ててもう一回これ帰ってみようか。<音声> ないないない。 行きたいと思います サンズ王 Хайщик!、はい